はいどうもおめチャンネルです。本日はですね、IHG からですね、またね、エリートステータスにいち早く到達ということでですね、ステータスチャレンジのキャンペーンの開始がありましたので、動画をね、撮らせていただいております。前回はですね、2022年の5月19日ですかね、こちらちょっとね、出しておきますけれども、え私の方のね、ツイッターとかでも、えー、公開させていただいておりますが、その時はですね、プラチナエリート、5泊していただくとプラチナエリート。 10泊していただくとダイヤモンドエリートをですね、2023年の12月の末までですね、獲得していただくことができるステータスチャレンジっていうのがあったんですけども、まあ、今回もですね、またね、ステータスチャレンジ始まりましたので、そちらの内容についてですね、解説していきたいなというふうに思います。私のチャンネル初めてね、ご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、チャンネル登録、ベルマーク、 通知ボタンを押ししててていいいたただだ次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということで、早速ね、内容入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらね、IHG のキャンペーンのね、ホームページの方にやってまいりました。こちらの URL につきましては、概要欄の方に貼っておきますので、そちらの方からですね、事前登録が必要となりますんで、まずね、事前登録していただければなというふうに思います。ではね、内容を見ていきましょう。先ほど申し上げたとおり、エリートステータスにいち早く到達ということでですね、2024年までプラチナエリートステータスをお楽しみください。 エリートステータス維持する、または少ないご滞在数でレベルアップすることができます。IHG ホテルリゾーツファミリーの全17ブランドでビジネス、レジャー、あらゆるシーンでエリートステータスをご堪能くださいと。2023年4月30日までに登録すれば、より短時間でエリートステータスを獲得することができます。登録後90日以内に5泊すると、2024年12月まで。 プラチナエリートステータスを獲得していただくことができます。まあ、登録していただいてからですね、2泊の滞在で、まずはね、ゴールドエリートステータスを獲得していただくことができて、さらに3泊していただくと合計5泊になりますけれども、その時点でですね、プラチナエリートステータスを獲得していただくことができるというキャンペーンとなっております。で、プラチナエリートステータスの主な、ね、会員の特典となりますが、無料の客室アップグレード、一応ね、これ、スイートも一部ね、含む、えー、アップグレードが 対象という形になりますそして、レイトチェックアウト、こちら、ね、14時までという形になりますね。60% のボーナスポイントを獲得していただくことができますということで。 今すぐのご登録でステータスアップということで、こちらね、クリックしていただきますと、はい、こちらのね、ページの方に飛びまして、こちらの方にですね、メールアドレスもしくはですね、会員番号を入力していただいて、キャンペーン登録をしていただければなというふうに思います。まあ、基本的にね、多分ね、キャンペーンコードを入力してくださいとは出てこないと思うんですけど、出てきた場合はすいません。キャンペーンコードは今の時点では分かっておりません。はい、それではですね、IHG のプラチナエリート、どんなね、特典なのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思いますけれども、はい。 そのようにね、得点が盛りだくさんということで書いてありますがまずですね、そもそもメンバーシップの概要としましてプラチナエリートを獲得していただくにはですね40泊または6万ポイント。 ゴールドエリートでも20泊または4万ポイント獲得していただくことによって、セータスを付与していただくことができますという状況です。まあ、さらに上にですね、ダイヤモンドエリート70泊または12万ポイント獲得していただくことで、ダイヤモンドエリートも獲得していただくことができるというふうになっております。えー、白数はですね、もう明確なんですけれども、ポイントにつきましてはですね、1ドルにつき10ポイント獲得していただくことができまして、さらにですね、セータスに応じたですね、 ボーナスポイントを獲得していただくことができるので、こちらの基本のベースポイントが4万ポイントもしくは6万ポイントということになります。まあ、ただし、ですね一部例外がありまして、はい、こちらね予約ページの方でございますが、まあ、これ例えば2月15日から1泊ホテルインディゴ犬山裏剣さんということでですね今出させていただいておりますけれども、はいまあ、このようにですねプランがいろいろありまして、こちらのですねベストフレックス価格3万2010円を選択していただくと、 今回の滞在でさらに多くのポイントを獲得ということでですね、5辺で1000ポイント、5000ポイントで20円でね、5000ポイント獲得していただくとか、まあそんなことできるんですけど、こちらの予約時にですね、購入していただくことができるポイントにつきましても対象となりますので、こちらのもし、例えばですね、 ホテルインディゴさんに泊まった場合、まあ、ちょっと簡単にですね、まあ3 2千円でですね、まぁ、あ、280ドルぐらいとします。えー、280ドルに対してかけるね、10ポイントを獲得、ベースポイントを獲得していただくことができて、さらに先ほどの5000ポイントを加えたポイントがですね、えー、こちらのステータスに関連するポイントという形になります。 はい、ち、まあ、ちょっと、ね、簡単なポイントのご説明です で, こちらです。すこらね、プラチナエリートにつきましてはですね、まあ、このようにボーナスポイントがあるよとかですね、ポイントの獲得ということがあったりしますけど、まあ、一番、ね、いいのはこちらの無料宿泊特典の割引がありますということがあったりとかですね、客室保証が72時間ありますよ無料アップグレードが空室状況によりご利用いただければありますけどスイートを含む えー、お部屋ですね。スタンダードスイートとか、まあ、ホテルによっても多少ね、あの、差はあるんですけども、まあ、一応ね、プラチナエリートも一部スイートを含むお部屋がね、対象という形になります。で、チェックイン時のウェルカムアメニティいただけたりとか、アーリーチェックイン、これも空室状況によりご利用いただけない場合がありますということですね。で、レイトチェックアウトが、こちらもうメンバーからですね、午後2時までという形になっておりますけど、こういったね、特典をいただくことができますよ、ということでございます。はい。なので、こちら登録していただいてですね、まあ、もしね、 泊目指すということであれば、ですねどこが安いのかなということで出させていただきました。まあ、先ほどあの出させていただいたホテルインディゴ犬山裏クエンさんと同じ日付ですね、2月15日の、まあ、土平日になりますけれども、こちらがですね札幌周辺だと、やっぱり、ね、ANA ホリデーイン札幌すすきのさんが税差込みで9700円からという感じですね。はいそしてこちらがですね私もねお世話になりましたけれども、石川は金沢ですね、ANA ホリデーイン金沢スカイさんが。 税差込みで1泊7500円。これもね、2月15日で統一させていただいてます。はい。そしてね、お隣の県で富山ですね。富山の方の ANA クラウンプラザ富山で7684円。そしてこちらが大阪ですが、大阪一番安いところだと、どうですかね、ANA クラウンプラザ神戸、まあ大阪じゃないですけどね、で、え、あ、ー、ったりとかが安いのかなという感じでしょうか。はい。そして ANA クラウンプラザ秋田も見てみましたけど、1万7000円と、まあ結構ね、えー、するなという印象を持ちました。 こちらですね、宿泊数でゴールドエリート、プラチナエリートを獲得していただくことができますけれども、まあ、IHG で、ね、詳しい方であればですね、まあ、ご存知だと思いますけれども、IHG の方にはですね、アンバサダープログラムというのがございまして、200ドルお支払いしていただくとですね、 アンバサダープログこちら入っていただくとですね、即プラチナエリートのね、ステータスを獲得していただくことができて、えかつですね、アンバサダー特典でですね、まあくまでインターコンチネンタルホテルの、えー、ホテルブランドのみになるんですけれども、チェックイン時にですね、ホテルクレジット2000円分のホテルクレジットいただけたりとか、16時のレイトチェックアウトが確約していただけたりとか、一つ上のカテゴリーのですね、お部屋に アップグレードがね、確約していただけたりとか、これ、あの確約っていうことで、アップグレードが万が一できなかった場合、レートチェックアウトができなかった場合はですね、5000分のホテルクレジットいただいたり、もしくは1万ポイント分いただけたりとかですね、まあ、そういったね、保証が行われるという形になります。で、入っていただくとですね、 1回だけになりますけど有効期限12ヶ月でですねウィークエンド無料宿泊っていう特典もねいただくことができましてまあ週末のみになります金土日もしくは土日月という形で限定的にはなりますけれども少しね2泊分よりも安い価格で2泊していただくことができる特典ということで見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。 はい、今ね、申し上げた内容につきましては、こちらのインターコンチネンタルアンバサダーの特典のね、規約の方にも書いてありますので、そちらの方ね、ご興味あれば、概要欄の方に URL 貼っておきますので、見ていただければなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか、まあ、キャンペーンの概要につきましてはですね、まあ、ご登録していただいてですね、2泊でゴールドエリート。 えー、さらに3泊していただいて合計5泊に達した時点でプラチナエリートを獲得していただくことができます。獲得につきましてはですね、2024年の12月末までとなりますので、早い時期にですね、獲得していただければ、それだけ長い期間、プラチナエリート、ゴールドエリートをね、特典をご享受いただくことができるわけです。で、先ほど申し上げたですね、IHG アンバサダーにご加入いただきますと、ご入会していただいて即プラチナエリートを獲得していただくことができるんですけれども、そのご入会していただいてから12ヶ月が、 期間というふうになりますので、アンバサダー特典の場合は、今回のキャンペーンよりは期間が短くなる可能性は当然あるんですけれども、ただですね、2泊ないし5泊していただくと200ドル払って即プラチナの方がいいんじゃないかっていう場合もありますしね。まあ、ただこの200ドルっていうのは当然、宿泊体験はできない200ドルとなりますので、まあ、宿泊してですね、楽しみながらステータスを獲得されたいという方につきましては、今回のキャンペーンですね、ご活用いただくのがいいのかなというふうに思います。あとはまあ、 IHG グループでもですね、先ほどの ANA クラウンプラザであったりとか、ホリデーインであったりとか、ホテルインディゴさんにつきましては、先ほど申し上げた IHG のアンバサダー特典のですね、レートチェックアウト保証であったりとか、キャップスのアップグレード保証っていうのは対象外となりますので、まあ、インターコンチネンタルホテルにですね、宿泊することが多いのか少ないのかによってもですね、判断していただく必要はあるかなっていうふうには思います。私個人的にはですね、インターコンチネンタルアンバサダーは、 めちゃめちゃ重宝しております。レートチェックアウト16時、確約ですし、アップグレードもね、1つ上まではですね、確約で保証していただけて、万が一アップグレード、えー、万が一レートチェックアウトができなかった場合は5000分のホテルクレジットであったりとか、1万ポイント分のですね、保証。まあ、これ両方ダメだった場合は、1万ポイント、1万ポイントで合計2万ポイントっていうこともあるんですよ。なので、まあそういったね、 活用方法もありますので今回のねキャンペーンにつきましては昨年とは違ってですねダイヤモンドエリートが対象外となっておりますのでダイヤモンドエリートもね、えー、獲得していただくことができるっていうことであれば朝食がね、えー、ウェルカムアメニティで選ぶことができて無料になったりすることもあるので重宝するかなっていう感じはするんですけども今現時点でですね IHG のステータスお持ちでない方が2泊でね ゴールドエリート。さらに3泊していただくことによって、プラチナエリート獲得していただいて、まあちょっとね、あの、試し的にですね、今年2024年12月末までですね、エリートステータスをちょっと堪能したいなっていう方はいいのかもしれないですね。はい。ということで、ね、まあこんな感じで簡単にご説明させていただきましたけれども、まあ私の考えとしては今ね、申し上げた通りですけど、皆さんとしてはね、どのようにご活用される予定でしょうか。もしね、あの、こっちの方がおすすめであとか、なんかご意見とか。 えー、コメントありましたら、ぜひ気軽にね、コメントいただけると嬉しいです。ということでですね、まあ、こちら IHG のですね、プラチナステータスのチャレンジ、えー、キャンペーンが始まりましたので、急遽ね、動画を撮らせていただいております。今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、ンインスタグラムやってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。